やってるのはただ僕1人だけになってしまいましたけれども、月日が経つのは早いようで、長いでございます、ずっとこのスタイルで、みんなと4分間、ですね見てる方々、で踊り子の私たち、そしてスタッフの皆様と手拍子、足拍子、そして笑顔、心拍子でですね楽しめるよさこいをずっと続けてまいりました。今日もその精神を忘れずに 明けということで一生懸命声出して一生懸命笑顔で一生懸命鳴るコを鳴らして踊りたいと思いますので何卒ぞご円援のほどよろしくお願いいたしますよろししくお願いします。は丸右 昼まで一生懸命踊ってコロナが明けた時に卒業をして行こうと思っていた宴でございます肌の春の元気祭りご加瀬おめでとうございますこの日を機に今回でこの演舞終了としますぜひご声援のほどよろしくお願いしますおとりこ構えて いよいよいやいや<笑>はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは よいや、パンをパンをパンをパンをパンをパン 好了好了好了好了 l e t s g o you、hey. 伝説の踊り子プリンさん率いる。